の時刻となりまましした皆さん毎日笑ってて過ごしていますかてなんか<笑>そんなこと言うと変な笑い宗教みたいにな っ, っ <笑>, 笑ってますか!」みたいなね<笑>今年のアニメに何より笑うことが大切とお話ししたと思うんですけどもね確かにねうんでもしたらね今週たくさんね面白いメールが届いてるんですよね面白いですよ、ね、質, が高い質が高いの結構ねまあ、ち, ょちょっと面白いから、ね、もう皆さんとにかくで早速行 き, ます、ねね、早行きましょうかね<笑>さてなんかね なんか面白いメール多いんですよ。あのね、紹介しましょうね。ラジオネーム、もちもちもっちーさんからです。突然ですが、星座で階段を滑り落ちた経験はございますでしょうか職場の忘年会で行った焼き鳥屋さんでございます。手すりもなく狭くて、暗い油切った店の階段をみんなで降りていた時のこと。一緒の職場に働いている私の主人が降り、 その後ろを渡しその後ろをスタッフ二人が降りていました。と、その時、足がつるっと滑ったっと思った瞬間、ふわっと体が浮き上がり、スローモーションのように降りていく主人が見えました。このままでは頭から主人に激突してしまう。そうとっさに感じ、何とかしなければと。なぜか空中で星座の形に、 そして、そのままの形で階段にダーンと着地し、そのままの姿でダダダーンと滑り落ち、階段の折り返し地点の壁に激突したのです。ギャースタッフの悲鳴、激しい痛みが私の弁慶を襲います。も、もしかして、骨が惚れたかも。あなた助けて。すると主人が、すげえなー 星座で階段滑り落ちるって志村けんのコントイライアでと「<笑>こら他に何か言うことがあるだろうが」と言い返したいけれどあまりの痛みに涙しかねそんな奇妙な落ち方をした私を見てしまったスタッフも「<笑>大丈夫ですか?」と言いながら笑いをこらえるのに必死な様子体当たり芸をされている芸人さんは本当にすごいですよね あれからというもの、出川哲郎さんに、五こがさして見え、志村健さんに親近感を覚えている私です。<笑><笑>想像するそうそうそう、とんとん、そ感じ。でもね、飲むね、せいで、落ちていく人見たことあります。<笑>志村健さんじゃないで す,、ねないです。駅の階段で。駅 の, 段でね、駅の階段で、ご、ね、夫人が。せいじゃのまま。<笑> だだだだだって落ちて、それで、あまりのことに恥ずかしかったんでしょうね。はいはい、さって立ち上がってね、何もなかったように歩き去るんだけど、すねから血が出てたんです。<笑>かわいいわかる。ああいう時って何事もなかったように行きたいんですよね。そう。後で死ぬほど痛い。だけど周りの方が、はっ何が起きたんだって言うね。 何かインドの遊楽部みたいな業者さんみたいなね、感じに思えるぐらいですよね。すごい。おかしいですね。すまあおかしいでね、まあでも、あの、骨折れてなくてよかったですね。本当に笑い話で済んでね。本<笑>当。ねだけどそこで尊敬するのが芸人さんに変わるところが大変面白いですね。<笑>はい。では続きましてまた参りましょう、はい。健三さん、男性の方ですね。いつも楽しみに拝聴しております。突然ですが、江原さんに謝らせてください。 オーラカードを舐めていました。先日、オーラカードを購入しました。興味本位といえば失礼ですが、軽い気持ちで買いました。どうせカードだから確率の問題だと思っていました。購入して早速仕事関係で聞いてみたいことがあったのでカードを引いたら、まさにその回答と思わしきカードが出ました。まさか、たまたまと思い、他の観点でも聞きたくてカードを引きました。そうしたら、 またもその正しい回答と思わしきカードが出ました。私はそれでも懲りずに疑い、恋愛関係について引いてみたら、またその回答と思わしきカードが、何度もいろいろな内容でカードを引いても、その都度本当にご神託のようなカードが出ました。さすがに信用せざるを得ない状況になり、舐めていたことを謝りたいと思いメールしました。 そこで思ったのですが、神社やお寺などでご神託をもらいたくおみくじを引くことがあるのですが、そのような感覚で神社やお寺で参拝、ご神仏のお言葉をいただきたいときにカードを使用してもいいのでしょうか。 それとも守護霊様のみのお言葉になるのでしょうか舐めていた私が質問するのは失礼極まりないですが、教えてください。カード引いて頭の中がもやもやカッカしていたものがバケツで水をかけられたように沈下しました。るなるほど。これだって神社仏閣いったらおみくじ行けばいいんだし、だってこのオーラカードはそんな雑踏のところでやるものではないことになってるし、で、自分のカードは自分でしか持っちゃいけないことになってる。 ね、うん、人のオーラ描いちゃうから。ね、でも、舐めてましたね。舐めてました。舐, 舐, た舐んあんなも私がそんな確率でどうとかなんていう程度のものを作ると大思いんですね、賢<笑>三さん。ね、何だ私は何度も編集者とともに、ちゃんとやって実証して、で、同じことを何時でも同じカードが出るんですよ。なんでですかね。<笑><笑>確かに、何でだろうとね。うでしょううで、ね、それがミラクルでしょうそれをまた、教えしたら、 みんな作っちまいますよ。<笑><笑>そんなね。だけど、本当にそうやって、ちゃんと、あの、それはね、驚いてくれるのはありがたいんだけど、ちゃんと集中して、ね、やってください。それでそこに依存しすぎないことも大事。ね。理性の目を持って、ね。だから、それで、あの、あなたの人生を輝かしてください。江原秀幸、オーラカード。よろしくお願いいたします。<笑>次行きましょうか。はい。えー、っと、ラジオネーム、福耳加さんです、はい。こんばんは。 この時間を楽しみに一週間過ごしています、うん。嬉しい。ありがとうございます。ヘ、うん、田さん、今日も曹操着ていらっしゃいますか来てますよ。来てますよ。おしゃれに着こなしてらっしゃる先生のお姿を拝見して、その影響でソウソにハマってしまった一人です。うん、おお仲間になりましたね。ソウソ仲間。曹操着ていると、見知らぬ人からよく声をかけられます、うん。特に外国人の多い京都市内や明治神宮、浅草にいると、ビューティフルって言われたり、一緒に写真を撮影されることもあります。あります、これは。私もあります。 大体ね、あとね一番は下旅、うん、だからもうねジ ャ, パニージャパニーズトラディショナルあの、ね、あのシューズとかなんかっあれおしゃれですもんねなんか革手にきたりとかあと柄のいっぱいあったりとかねかあれねやっぱり外国の人はすごい珍しいんだんでニューヨークですごい売れたんですね流行ったんですよねそ、ね、そうそうは うんだから、そういうようなこともわかりますね。で、ちなみに私は女優ではありません。一般人です。<笑>深川の八幡様へ、えー、参拝した時に、近辺が工事中なのでうろうろしていると、年配の日本人男性が通れるよ。声をかけてくださいました。 柄物のの自家旅が気になったようで、京都の曹操という自家旅専門店で買ったと説明しながら、東京の青山にもお店があるのを思い出し、東京の青山にもお店があると伝えましたが、何度も青山にあるかを繰り返すばかり。私は何度も青山にお店がある。男性は終始気厳な顔でした。後日ふと、あの男性は 洋服の青山の店内に売っていると勘違いされていたんだときつきました。絶対そうです。青山。絶対青山にある。青山にある。青 山, 青山こ。こんなおしゃれなのがあるから。そう。でもクミミッカがま青山にお店がある。青山にある。神の神話だね。ねえ。最高ですね。 じゃ続きましてはラジオネームみちのくのワイこさんです宮城の母も江原さんの音語りが聞きたいということでラジオの前にスマホを置き LINE の通話機能でふるさとの母と一緒に聞いておりま す,、えーいいすね、おいい感じなんか楽しみの時間ですね、うん、先日あった出来事です改札を出たところで若い中国人男性が走ってきて「NEEDHELP」というので驚き一緒に走っていくと 階段の一番上に乳母車を片手に手すりを握り今にも落ちそうに階段を下りようとしているおばあさんがおばあさんを指差しその中国人男性は「僕はおばあさんの行き先がわからないので頼むよ」と言っているのだとなんとなくわかりましたおばあさんの手を引き改札まで行く途中日本人男性が通りすがりに「おばあさんさっきの中国人逃げたんか?」 と言ってきました「違いますよ」と言いましたが全く無視で「やっぱりな」と足早に立ち去りました「こいつは一体何なんだ?」「見ていたならお前が助けろ」と思いましたがおばあさんが「あんなこと言うたらあかんなほんまに親切なチャイニー<笑><笑>あんなこと言うたらあかんなほんまに親切なチャイナースやった」「いろんなチャイナースがおるからな」 日本人もいろんな人がおると言いました。湧いた怒りが一瞬に手冷め、いいこと言うなけど、チャイニーズだよと笑いをこらえ、電車に乗るのを見届けます。親切な中国人とわけのわからない日本人。対照的な出会いでしたが、恥ずかしい日本人もいるものですね。人の雰囲気でですね。<笑> いいチャイナーズさんの<笑>、本マにいいチャイナーズ ね, <笑><笑><笑>ね。もね中国人ってだけど中国人で も, も中国人で言ってくれればいいのになんでチャイナーズなんだろうね<笑>。<笑><笑>しかもチャイナーズだよって突っ込むところが。 ここれれ絶対これ関西の人ででしょ関西っていうのはね<笑>絶対こう笑いがあるよね一回覚えちゃったらチャイナーズのそうんでしょうねうこのおばあちゃん僕<笑>もうこういうのにちょっと似てる<笑>全然助けてくると思うそういうんじゃなくてねあるご年配の夫人が ね, ね いやーすごいよねマイクロジャクソンって<笑>マイケルジャクソンなんだけどな<笑>それでももういうの自分の中でちっちゃいジャクソン<笑><笑>マイクロジャクソン<笑>ちっちゃいおじさん<笑><笑>ちっちゃいおじさんになっちゃって<笑>もう帰ってくれて帰っそういうのってなぜかありますよね<笑> ねじ ゃ, じゃあね面白いついでにねあのもういろんなもう全てを私がね込めたもう、ね、もううねこれね終越、うん、あとコミックソング1曲作っときますかれ、ね、コミックソング作る<笑>これも結構面白いんですけどねなかか面白いけどね、うん、これね街を知ってる人なら絶対笑えると思うんですよね、うんうん、それではお聴きくださいああ下北沢 物語そろそろねお若いの時刻近づいてまいりましたかね、はい、コミックソング作るのいいです ね, で も, いい で, すねでもしかもこれ今のあの道の句のワイコさんのあの内容を元にしてなんかいいチャイナチャイナースとかいうあの曲でストーリーを展開したら面白いじゃないか、ね。 ねえうう。もう、なかなかね、チャイナースね、まは。チャイニーズ。もう、これでしばらくちょっと、でもね、こういうのって嫌なのは、後でふっと思い出すとき。あの、しかもなんか、公衆の場でなんかね。電車乗ってて。笑うと止まんなくなります、ね、止まんなくなっちゃうからね。えー、想像力言えた か, なからか、しょうがないんですよね。ねまあでも、こういうね、楽しい、あの、はいぜひ、お便りもね、あの、たくさんお待ちしています。